皆さんこんにちは、くまさんです。射的の練習をしていきます。おやあいい感じでしょう腕前は練習になるね。おや、はあはは疲れたね。 チャンネル登録トーいマンにー